こんにちはこんばんはココアートチャンネルへようこそずいぶん前にお届けした目の錯覚動画を覚えていますでしょうかまだそちらを見てないよっていう方は斜め上の i のボタンを押してくださいすすぐに見ることができますあの動画には「見えました」っていうお声とか「ちょっと見えませんでした」っていうお声とか「ホームページに行って実物を見たけど違う色に見えました」とか「人間は人それぞれなので見え方も人それぞれなのかな」ってさあ今日は皆さんが 見るることができるできしょうかまず最初に作品のネガフィルムの状態白黒反転といいますか何かちょっと変わった色の作品をお見せしますその中心部分をじーっと眺めていていいくださいそのままの状態で見ていると次に色のない白黒のその作品が出てきますその時にその白黒の作品に色がついて見えるのか見えないのかそれを検証してみたいと思いますよかったら楽しんでください それではいきますよ。三二一。どうぞ<音楽>。どうでした。見えましたか。どうでしたでしょうか。 白黒写真に変わったとにふわっと淡い色がつきませんでしたか？私には見えましたよ。それではもう一回やってみましょう。いいですか？中心部分をじーっと眺めてください。それでは32。1どうぞ。 はいかかがでしたでししたょうかもしちょっと見えなかったっていう方はもう一回じっくりとご覧になってください。 本当に人の目って不思議ですよね今後もまたいろいろな作品でこういう企画とか目の錯覚以外にも間違い探しをしてほしいとかそういう企画も頂いてるので今スタッフがいろいろなことを企画したり考えたりしてる最中なのでお楽しみにしていてください。はいというわけで今日もトトリックアウト目の錯覚動画をご覧いただきましたまた今後もこういう企画どんどんしていきたいと思いますのでリクエストのある方はコメント欄かホームページまでお願いいたします。それではまた もしよろしければチャンネル登録をお願いいたします。画面の私のプロフィール写真をクリックしてください。または概要欄にもリンクを貼っておきます。他にもおすすめ動画を画面にも貼ってあります。クリックタップで直接動画をご覧いただけます。それではまた。